俺を起こしたスタンドを出してみせるそうそれだもっとだもう少し出せないかあと数センチちょっぴり俺の近くへもうちょっと左側へ出てきてくれるとベストだがまあいいだろういまいち気に入らないがギリギリだこれで面会室から出よう <笑><らー><笑>今のが俺のスタンドスター・プラチナだ俺を引っ張ってくるこれは現実だ紛れもなくててめえ竹謙てめえこの痛みそしてこのムカつき